東京立川市の公園に並べられた2000枚のパッチワーク宮城県石巻市で津波の被害を受けた着物のは切れが使われていますこの取り組みを立ち上げた東京の音楽プロデューサー塩見えり子さんです 全て皆さんが皆さんが自分で思ったことをここに込めてくれているのでこんにちはあらこんにちはお待ちしてました<笑>どうも震災直後にボランティアで石巻市に駆けつけたしよみさん被災した呉服店で海水に浸かってしまった着物のことを知りました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 着物へのの思いいから今回の活動に参加した人もいます水に浸かっちゃって、もう現物がここにあるのに、もう商品として使えないっていうのは、もうどれほどの思いだったんだろうなっていうのは、とても想像にちょっと<笑>できないですね。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 あ皆さんの話をいろいろ聞いてみたいっていうのは強く思いましたごめんくださいこんにちは京都から2枚できましたのでちょっと見ていただけたらこち訪れたのは、えー、被災した布を提供してくれた呉服店です 羽ばたいて、うん、もう前を 向, け向いていけるようにという気持ちは、はい、込めていますすごいね、デザインも。よ<笑><笑>みがえたったというより、被災したものに出会わなかったら、こうして着てないですし、忘れないっていう気持ち。 応援したい気持ちっていうのを、ちょっとでも伝えたいですそして昨日みんなの思いが詰まった2000枚のパッチワークの寄贈式が、石巻市で行われました。本当にに感謝ししかなないいです、ね、嬉しいですすねね嬉、まあ、こんなに 全国の方々がすごく思いを寄せていただけてたんだっていうやっと届けられたっていう、うん、そういう思いでいっぱいなので終わるわけではなくてここから始まる次のテッタの時代につ、ね、なげていこうっていうのが、ね、今の望みですね、うん、全国の皆さんの思いが届きましたよ ね, ねあの あの全く新しいものになったとっおっしゃっていましたが、はい、またこの作品から、ね、新たなこの一歩一歩紡がれていくんだなと感じましたね石巻市に寄贈されたこちらの作品は市内の小中学校や高校に配られるということです被災した着物の歯切れはまだ残っていて塩見さんはパッチワーク以外の作品作りにも挑戦したいと話しています、うん